シクストーンズへの森本慎太郎25がドラマだが情熱はある日本テレビ系で演じている南海キャンディーズ山里良太45の役作りについて熱く語っていたがそれが視聴者離れの不幸を招いている可能性がありそうだこれは4月15日放送のラジオ番組シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でのこと 番組中盤の森本の近況トークコーナーに入ると山里さんとの話をできたらって、と役作りのために山里に協力してもらったことを語り始めた。森本はエッセイや映像ラジオなどを参考に山里の癖やトークの組み立て方考えている時の表情などを自身の演技プランに落とし込んでいました。 しかし、いざ台本をもらってみると、それがしっくりこず、山里本人に相談したそうで、役作りに不安を抱えていたようです。アイドルシライター。森本は台本を写真に撮って山里に送信。すると山里は、セリフを読んだ約3分のボイスメモを送ってくれ、森本は、どこで間を作るのか、どこにアクセントを置くのかなど、大きなヒントになったと。 山里への感謝の思いを語っていた。また、ドラマの初回放送後、山里に、最高だったよ、と褒めてもらったと明かすと、森本は、ネタミソネミの塊の山里の役作りをしていたら、俺自身、だんだん山里良太という人間に持っていかれそうになってる、と告白。田中が、そんだけ、どっぷり演じきってるんだね、と応じた。 四角田中木も突っ込む山里良太表依続けて森本は、たとえ話だから、と念を押してから、松村北斗27の日本アカデミー賞の新人俳優賞や、田中のバラエティのマックの話を聞くと、ネタミソネミのような気持ちが浮かぶようになったとし、山里を演じるには最高の状態だが、シクストーンズのメンバーとしては亀裂が入りそうで不安だと語った。 予告動画が公開された当初から森本は役に憑依しているようだと評判でした。しかし、そんな熱演をよそに、視聴率は第2話も 4.7%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、と横ばいで低迷。過剰なネタミソネミを見事にトレースしたせいで、一般視聴者が離れてしまったようです。同情。実際。 田中はフリートークを続ける森本に、あなた気づいていないと思うけど、喋り方今ほとんど山里さんだよ、と指摘。松村と田中だけでなく、ダブル主演している高橋海人24への嫉妬心も熱く語り、森本は山里が憑依した状態になっていた。 23日放送の第3話で描かれるのは芸人の駆け出し時代で山里のネタミソネミがさらに炸裂するはずです。山里もツイッターで、うわ、来週絶対に嫌われる。ごめんね、慎太郎くんと誤りを入れるほどで、これで視聴者がさらに離れてしまったら、森本の努力が報われません。同情。森本だけでなく、 高橋のオードリー若林正康44への表一ぷりも評判で、今回のラジオでも森本が初めて台本の読み合わせをしたとき、高橋のことを天才だと思ったと告白している。山里と若林に寄せた二人の熱演が陰湿な空気を吹き飛ばし、視聴者をつなぎ止めることができるか、第三話に注目だ。も森本太郎には戻れない 確かに普段の喋り方が以前の森本とは違うような。